はいどうもーこの度はということでですね、えー、ちょっとね最近はコンプライアンスが非常に心配になってきたこの料理チャンネルなんですけどもピーヨン音を入れると全部 OK だっていうのがありましたので今回も多分 OK になるでしょう。<笑> とということでですね今回はですね試行シリーズでございます。はい、え皆さん、もう試行シリーズの中でも一番と言っていいほどですね見たいっていうお声が上がりましたですね。試行のペペロンチーノです。僕の、ね、ペペロンチーノもうはっきり言っております。多分、えー、炎上します、このペペロンチーノ。なぜかというとですね特殊すぎてね誰からも理解されてないと思うんですけども食べたらものすごいうまいっていうんですね。非常に、えー、挑戦的なペペロンチーノ。 やっていきたいと思います。あの、アーリオオーリオペペロンチーノです。アーリオオーリオっていうところは崩してないです、ね。ただ、作り方がかなり同期ですね。あの邪道です。だから、この料理は邪道にして、至高のペペロンチーノなんです。これからそれをやっていきたいと思います。まずですね。ニンニク二かけ使います。アーリオオーリオ ペ, ペペロンチーノを作っていくんですが、アーリオオーリオっていうのは、アーリオがニンニクええー、オーリオがオリーブオイル、ペペロンチーノが唐辛子ですね。はこの三つは、必ず入れないと、ペペロンチーノにはなりません。 えー、芯を取り除いたニンニクを、えー、こんな感じで僕は粗みじんでいってますはいもうす、ねこれね、でニンニクはですね国産がいいとか中国産がいいとかってあるんですけども正直言ってですねこれちょっと炎上ポイントなんですけども僕は国産は好きじゃないですなんでかというと高いから。 日常的にそんなものは使えないですなので中国産もしくはスペイン産とかのものを使ってます正直味にそんな変わりはないです国産は大きくて香りが穏やかなので生食に向いてます香りをつけるっていうところだったら中国産とかスペイン産の方がすごく 香, 香りが強いのでえ今回のアリオオリオエペプロンチノであれば海外産を使ってくださいこんな香りが出ます 今回カットするのはこれだけです。あ、料理はペ ペ, ペ, ペプロンチューノで、えー、と具材を入れてもいいんですけども今回入れないで作っていきます。フライパンもこれちっちゃい鍋にしてください。今回1人前作ります。2人前だともう少し大きいフライパンの方がいいんですけども今回1人前なのでこれぐらいちっちゃい、えー、ミニマムなフライパンの方が作りやすいです。えー、で、ここにですね、火をつけてない状態でオリーブオイル大さじ1を入れます。で、ここにですね、先ほど切ったですね、 中華さのニンニクを入れていきます、ね。でここでこう火にかけます。で最初はね最初は強火でいいです。上のニンニクがオイルに浸かるようになじませてくださいな。でプツプツいってきましたね。プツプツいってきました、ね。こうなったらですね箸に載せますこれ、ねはい。でええー、と火をね弱めます。弱火にかけるのはじっくり火を通して香りを出すことですね。ここ重要でございます。はい で、まあ、ちょっとね、えー、いい感じのしばけうになってきましたそうしたら唐辛子らい大体僕はね、えー、これぐらいで1本分とは言ってもうちょっと多いかもしれないですね、えー、これ入れていきますとうがらしにんにくよりねちょっと焦げやすいのでね、えー、後から入れていきますはいで、えー、っと少しね唐辛子ら火が入って、えー、にんにくが全体のしばけ色になりましたらここでですね、えー、すいませんこっからですね、えー、こっから多分コメントあられると思います水ですはい、えー、350cc、えー、ここに入れます で、えー、ここにですね、コンソメです小さじ1です入れますえっ、ー、と塩ですね1つまみに加えます2つまみぐらい入れてもいいかな2つまみにちょっと入れちゃいますねで今回使うパスタなんですけども普通のスーパーにどこでも売ってます、えー、ママの1 4ミリ5分茹でタイプですで沸いたらですね中火に戻しましょう中火に戻してこの状態で、えー、ここにパスタを入れて ね じ, ってねじってね入れるとね全然鍋入ってねえじゃねえかって感じになりますよねえーなんですけどこれですね少しね時間をかけるとですねちゃんと入っていくんですこれでこの状態で中火中目の弱火って言えばやっぱねそんな感じ で, すでこんな感じでねえ入れていきましょうねコンソメが入ってるのでね本場のペペロンチーノってコンソメ入れないんですよじゃあなぜ入れないのかっていうとイタリアにコンソメがないから ただ、あの本当にごめんなさい、これ、多分ものすごい荒れると思うんですけど、僕は、本場のペペロンチーノ、全然好きじゃないです、えー、なぜかというと、味しないんですよ、コンソメをこのゆで汁に入れることによって、すごくね、味をつけていきますで、パスタが進んできたら強火で大丈夫です、えー、最終的にはここに入ってる水分はすべてパスタに吸われて、なくなる三までいやー、荒れるな、この動画、ちょっと荒れるのが怖いよね。 あれをくださいはい、どぞどぞどぞはということで、ね、なぜこんなことをするかっていうと イタリアンレストランに勤めてた時があってイタリアンレストランの、えー、中古で作ったペペロンチーノと家で作ったペペロンチーノは全然味が違うんですよで何が違うかってすごい考えた時に僕の、えー、勤めたレストランっていうのは毎日ですね、ものすごい人が来てたので1つの鍋でずっとパスタを茹でるんですよ、えー、そうするとですね茹で汁がものすごく濃い茹で汁になるんですねその小麦がものすごく溶け出した茹で汁っていうのがソースにね適度なとろみをつけるんですね でこれをですねどうにか家庭で再現できないかと思ってやったのがこのペペロンチーノですなぜかというと鍋だけで茹でるので茹で汁に溶け出したお肉が全部ねこのソースに、ね、入ってるんですよ、まあ、パスタ作ると乳化って皆さん聞くと思うんですけどほっといてもこれね絶対に乳化するだから絶対に失敗しないんですこれはでですねこのやり方がすごくです、ね、僕にはまりましてこれがですね一番美味しいペロンチーノじゃないのかなというふうに僕は思いました もう、えー、30分でいきます火、えー、入れが終わるなっていう時にオリーブオイル大さじ1ですえここここでここで加えますここで加えて火を火は止めちゃいますでここ、えー、これで5分経ったところですで、ここでチャッチャッチャッチャやって、えー、入化していきますで、えー、どうですか皆さんこの時点でソースがほとんどないですねはいこれが非常に重要なんですはいこのペペロンチーノソース本当にいいかな最的にもう少し押しますんで 少し今回ね具がないのでパスタ自体にちょっと力を持たせないと、えー、美味しくな い, います。もう完成ですね、はいえー、お皿に盛っていきますはいこんな感じでね、えっと、ねじりながらね盛ってあげてくださいね、えー、パスタが冷めにくくなるっていう効果がありますあればでいいんですけどもこう、えー、乾燥のパセリをかけてあげてくださいこれだけで、ね、非常にね見た目が美味しそうに仕上がりますのでこちらでですね至高のペペロンチューノの完成でございます それではできましたの で, です、ね、早速食べていきたいと思いますいただきますほんとこれがいっちゃうまい淡いと思うなこれねほんとにねこの小麦粉溶け出したゆで汁とオリーブオイルが一体化することによってソースが極限まで麺に絡んでるんですね うん。うん。やば、うん、わ、これ。 でね、あの赤唐辛子、僕はちょっと唐辛子好きなのであの結構入れちゃったんですけども、ね、もう少し加減してもいいかもしれないこれ結構そこそこ辛口ない中辛ぐらいになってますやっぱりコンソメの美味しさっていうのはすごく出てますねこれは基本的に具材が入らないレシピなのでなんかベーコンだとかうまみのある調味料とやっていただくとこんなに、えー、コンソメ使わなくてもいいんですけどもやっぱりですね日本人っていうのはもう基本的にうまみを尊ぶ味覚を持ってる方々が多いと思う うまみはどこかで入れていただいた方がいいのかなっていうふうに思います塩を少し多めにしてうまみ調味料とかでやっていただいても結構ですうんうんうん最高そしてですね、まあ、正直このペペロンチーノってものすごい邪道なんですね何が邪道かというと 1つの、えー、鍋でパスタを仕上げるっていうのは基本的に本場の方々はやらないからなんですねなのでですね、えー、今回はですね邪道を極めようと思いますこれです醤油です醤油こごと垂らしていきた い, と思いますほんの少しっていいですよ、ね、日本人の大半は醤油をかけたペペロンチーノのお味しさを知らないんですよめちゃめちゃうまいから、はい、いただきますうん<笑> これだけやってほしいわペペロンチーノ醤油かけてほしいめちゃんくんこうまいからねあの正直僕ホンイタリア料理店は食べ歩いてきたんですけども本当に僕が一番うまいと思うペペロンチーノはこれです多分ね万人受けするんじゃないのかなっていうふうに思います、ね、ペペロンチーノというよりもなんか油そばみたいな味ですねこれねでもね非常に味の奥行きがあって本当に美味しいです これ本当に盛り合ってもらいたいペペロンチーノを今まで本格的に作ってきて美味しくなかったっていう人こそこれハマると思うんです是非僕と同じやり方で作っていただければなっていうふうに思います多分ねあのコメントは相当荒れると思うんですけども僕が思う一番美味しいものしいです是非皆さんと共感できればなっていうふうに思いますということでね、えー、今回の料理動画いかがでしたでしょうか えー、作ってみたいなと思った方、えー、もしはですね、えー、美味しそうだなと思った方、えー、ぜひです、ね、チャンネル高評価、えー、およびチャンネル登録をよろしくお願いいたします。